兄弟たちよ今宵もまた目覚めの時ではなかっただが我らにドルドの神々がある限り必ずやこの不浄な世界を滅ぼさせしめるであろう共に祈ろう選ばれし肉体に奇跡の起らんことを暴力と破壊の王サルドーの名にかけて。 1995年人間の精神波を伝達する新物質アステナイトが発見されましたアステナイトは生命の意思を内包する性質を備えており現在では医療機器の一部で素晴らしい効果を上げていますこれらは回復の遅かった患者がアステナイトの力によって肉体の治癒能力が活性化した記録です我が社はこの現象を応用しあらゆる生命が持つ防衛本能を物理的エネルギーに変換することに成功いたしました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 <笑>アドランいや、しけ、今回のプロジェクトには僕も少なからず関わっているんでね。新開発のガードスーツとやらを間近で見ておきたかったのさ。あなたの興味はともかくとしても、アルファプロジェクトの委員会には必ず認めさせてみせるわ。<笑>そうですよ、アドランさん。無法地帯のキャンサーをきっと救えるはずです。<笑>そうだな、ジョン。 鋼鉄の森サイバーウッドとはよく言ったものだこの町はテクノロジーの血液で活動する巨大なコンクリートの生命体だだがその肉体を蝕んでいる病魔があるキャンサーのことですねそうだスラムを集結させたクズどもの町キャンサーだ アルファプロジェクトはそのクズどもを浄化するために連邦政府に依頼されたものだだがライアーたちのような手ぬるいやり方ではダメだこの町の未来にとって有害な因子まで残してしまう可能性がある先ほどスライドでご説明したアステナイトガーディアンです そのためにもこの実験を成功させるわけにはいかんこのスーツには人体に内包されている精神波を物質エネルギー化して外部に放出する機能がありますアルファプロジェクトはスラム地域の浄化を目的としていますが治安維持のために流血の犠牲があっては真の問題解決とはなりえません ご覧の通り4台のロボットは皆機能を停止しましたこのスーツによって生まれた生命のエネルギーが必ずキャンサーを救えるはずです目標に対しての瞬時無力化および犯罪者の無血逮捕も夢ではないのです エネルギーの放出はもういいのよ 分, 分かりません僕は何もしていませんすぐにスーツの回収にかかってはい外れないジエンブジョッ目覚める目覚めるのだサルド ジョ ン, るるジョーン担当医の話では。 全身軽いやけどを追っているとのことですが命に別条はないそうですどういうことだやつはスーツと一緒に自爆する予定ではなかったのかいや そ, そのはずでしたがやつ自身に奇跡が起こったとしか思えませんですがとりあえずあのスーツの復元は不可能もういい奇跡だとくだらんおそらくやつは あの状況の中で自分の身を守るために何かしたに違いない<笑>どうやらお前を見くびっていたらしいなジョン。 一体何があなたたに起こったのあんなことになるないいえ私の責任だわあんな大事故の要因を開発テストの段階でチェックできなかったな許して。 また派手に転がったもんだぜ。おい、救急車はまだ到着しないのか。もう間もなくだと思いますが。 の事故処理中に突っ込んできた暴走車を追跡中これからダウンタウンを下ってキャンサーへ入る応援をよこしてくれいいか大請求だろ本部了解20分後に補充経過が到着しますそれまで頑張ってくださいバカ野だ、誰だ気がついたようだな なんだ、これはあ少しの間の辛抱だ君には素晴らしい運命が待ってる何を言ってる何のことだ い, いかんなそう興奮していては。ここから出してくれ出せよ音が済むまでおとなしくしていてもらうぞう<笑><笑> どうなってやがるうくな息もするんじゃねえぞ。どうし 名前はジョンストーカーセントラルカートカンパニーの研究ジョだ。よしジョン手間かけ出すんじゃないぞっ You're <laughs> a- 細胞とはよく名付けこんなところにジョンがいたとはね我々にとっては無縁なところだよ<笑>ジョンなあライア君は優秀な科学者だその気になればまだやり直しがきく君さえよければ僕の力で研究を再開することだってできるんだよ ジョンを目撃した刑事の言っていたことが本当なら彼は今頃生きてるわ<笑>バカバカしいキャンサーに入り込んで無事でいられるわけはないキャンサーはジョンの生まれ故郷なのよ何だってジョンはジュニアハイスクールまでの生活をキャンサーで送ったわ それから自力で町を出て私の研究所にやってきた二度とキャンサーは戻らないと言っていたのにあの実験のせい…まあ落ち着きたまえごめんなさいアドランあなたには迷惑をかけるわ相手が気になればこそだライア出なければキャンサーなど死んでも行きたくはないさ ドルドの兄弟たちよ我々が長く待ち望んだ時が今宵訪れるそして明日の太陽は我らの頭上だけにその輝きを放つであろうサルドーに祝福をドルドに栄光をどうしたライアン今ジョンの声が聞こえたような気がしたのよ そんなバカな早々の列のようだが何か変なここはどこだ誰か助けてジャン何見ようこの若者を 赤いの魂を内に宿し不浄な世界を打ち砕くのは彼だ。 ジョンが死んだですって 彼は悪魔信者たちの生贄になっていたこれで君も理解しただろうこの町に救ってる奴らは狂気の世界の住人でしかないアドランジョンは本当に お目覚めのようだね、ミス・ラヤ。誰なの私をどうする気その前に礼ぐらい言ってもよかろう。気を失っているところを助け出したのは我々だよ。そうね。おかげで珍しいものを見せてもらったわ。原始的な偶像崇拝の集団がこの時代に生き残っていたなんて。違う偶像などではない。 極めて現実的な存在だよ。あの怪物のことねあなたたち、ジョンに一体何をしたのよも<笑>はや彼はジョン・ストーカーではない、ドルド最強の破壊者、サルトーだ。ですから、私は思うのです。サイバーウッドと呼ばれるこの町こそ来るべき。 未来代の画像に相違ありませんしかし考えていただきたい我々の足元にある暗く貧しい世界の人々のことを現在連邦政府によって進められているキャンサーシティ改革のプランがあります1万人の警官1000台のブルドーザーそんなものは本当に必要でしょうかポーズ<笑><笑> 目撃した刑事が言ってんだよ超人的な力を持ったゴリラみたいなやつだってとなそっちに現れたらパニックになるぜ何のことだかわからんが君も焼きが回ったなうちの連中はただの警官とは違うぞゴードンその刑事はキングコングの夢でも見てたんじゃないそんなこと俺が知るかよ必要なのは愛です 愛で彼らを救うのですここれは一体何が起こったのでしょうか 我々にはまだ情報の確認がなされておりませんそのまま切らずに<笑>バカどもの処刑がついに始まったぞあなたの顔見覚えがふん<笑>ようやく思い出したのか20年前アステナイトの公式発表に1人だけ反対した学者がいたミスライヤ20年前どころか中世の時代からアステナイトは実在し 利用されてていいたたことを知っていたか、ね、ドクター・フォルクス目標は S201 ポイントに移動した追跡を開始しようグルフ101了解 !102 了解銀の弾丸や十字架が闇の力を封じ込めたのとは逆に邪悪な魂を引きつける金属も存在したのだ。 ドルド教の古代神話に登場する悪魔の鎧にそいつが使われていると知った時私は決意したアステナイトを使ってその鎧を復元させてみようとなそんなものをよくもジョンにそうだ人間を人間以上の存在へと導く素晴らしい発明だ ジョンを元の姿に戻してそれは無理だ肉体の変貌は彼自身の意思によって行われたのだからな強烈な怒りと殺戮の心を持つ者にしかサルドーの鎧はどうかせん嘘よ嘘ではない 我々は12年前キャンサーの少年たちの中にその怒りの種を植えつけたサル痘の鎧を着せるためにな そうジョン・ストーカー君、我々は君を心から歓迎しよう。本当にこの機会でキャンサーを救えるんですね。そうよ。人の正しい意志が生命を力に導くのよ。僕の命がキャンサーを救う。鋼<笑><笑><笑><笑><笑>鉄のジャングルに出現した百獣の王のごとき怪物は、その後行方をくらわし、<笑> 現在死警察の必死の捜索にもかかわらずいまだ発見されておりません怪物に関しての情報は当テレビ局でも受け付けておりますご覧のナンバーへおかけください見つかるなよこの俺が行くまでな<音声> じられているアステナイトの効力は 100% 発揮されているはず。一体何が原因で悲しみだ。悲しみの支配する肉体では、鎧を使うことはできん。ですが、このままの状態では、サルドは愚か、次なる神々たちの復活にも影響を及ぼしますぞ。わかっておる。 こ, こにいたのねジョー待ってどこへ行くのジョー生まれた町。いや うおうおどうやらお出ましのようだな。 目覚めよ、ジョン・ストーカー。 お前は人間じゃない近寄るのも汚らわしい怪物だわそうだお前はもうジョン・ストーカーなどではない偉大なる破壊の王闇の世界の支配者だ<音声>聖なる王に流血をもたらしたこの女を許してはならん。 その爪で引き裂き死に至らしめよ。 また会えジョン久しぶりだライアンアドラその格好はまさか俺はこのマシーンでゴミどもの巣を一掃するつもりだったそれを貴様らが邪魔をしたジェノサイバーを持ち出すなんて 狂ってるわ、あなたは俺コイいトと同様、怪物的な力を持っている。お望みなら目の前で引き裂いてみせようか。<笑><笑>まだここじゃやらん。こいつが死ぬべきところは決まっていたんだ。ん最高絶頂。う。<笑> 誰だこちらコード怪物に関する重要な手がかりをつかんだすぐに全メンバーをセントラルガード社に集結させてくれどういうこと分かるように説明をそんな暇ねえんだよそんなに心配かい 怪物になってしまったええー、とジョンああそうそうそう俺もまだ全部信用したわけじゃねえが怪物あいやジョンがこれ以上暴れることはもうないはずなのよサルドンの鎧は怒りと殺戮の感情によってその力を発揮するらしいわ事故の意識を取り戻したジョンでは鎧の破壊力を使えないはずや やっとという感じだなその調子だまだおねんねの時間じゃないぞやっぱサルヴァンの鎧には力を失っている 取り戻したのはいいな。このままじゃまぶり殺しだぜ。どうする。 自分の意志で鎧の力を使うのよ。<笑><笑><笑> 負け物めくたばり損なったか もらう惜しけりゃ取りに来てみろ すげえやつだな。 ビルの屋上で消息を絶って以来怪物はその後姿を現してはおりませんこれに対し特別捜査班のゴードン警部は次のように語っております怪物はビルの屋上からものすごいスピードで遠方へ飛び去りましたやつを見たのはそれが最後でした本当なんですか捜索は落ち着けるということですかゴードン最後だっってたろもう出てこれんだよそれじゃあ後のものは車までお願いね 男がいるなら手伝わせないよいいのよ起きるとうるさくて大変なの Let's drive it home!